このガイドでは、e l c アルティマに登録し、アルティマ a x w i n t パッケージを購入し、アルティマウォレットとアルティマファームアプリケーションをインストールした後、ELC-UX コインのミンティングを開始する方法をステップを追って説明します。最初に行う必要があるのは、ELC-Altima コインの購入です。このためには、コインズビット取引所にアクセスします。USDT コインを持っていない場合は、まず残高を補充してください。 次の手順を実行します。取引所にログインして、ウォレットに移動し、バランス、残高をクリックしてください。検索バーに USDT を入力してください。USDT の向こうにデポジットをクリックしてください。USDT ネットワークを選択できるようになります。自分にとって好ましいネットワークを選択してください。例えば、トロンネットワークに USDT がある場合、TRC20 を選択します。 QR コードが表示されその下にウォレットアドレスが現れます USDT をそれに送金してください残高に USDT コインがあるので取引セクションの取引上に移動し左側のメニューの検索バーに BLCU と入力してください USDT とのペアがロードされてからそれをクリックしてください市場価格で購入するためにマーケットを選択してください 金額、アマウント列に PLC を購入したい USDT の数を入力してください。次に、Buy をクリックしてください。差しネチューン、つまり、特定の売買価格の注文で PLC を購入することもできます。この場合、リミットを選択し、PLC を購入したい価格と購入するコインの数を入力してください。次に、Buy ボタンを押します。成功 BLCU コインを購入しました。今こそ BLCUX コインを購入するときです。BLCUX の購入は BLCU と同じやり方に従って行われます。BLCUX コインは b l c アルティマでのみ購入できることに気をつけてください。BLCUX、BLCUC ペアでの取引は利用できず、まもなく取引上のユーザーは利用できなくなります。 ミンティングを開始するためのコントラクトを締結するにはガスの支払うため PLCU クラシックコインも必要ですガスの計算方法について詳しい情報は弊社の YouTube チャンネルをご覧ください残高に PLCUC がない場合はコインズビットで USDT を使用してコインを購入できます 購入はこのマニュアルですでに説明されているアルゴリズムに従って行われます必要なコインがすべて取引上の残高にあるので次はそれらをファームに送金しますご注意ファームを補充するにはアルティマファームのウォレットアドレスが必要ですモバイルアプリまたはアルティマファーム .com というウェブサイトの個人アカウントにで直接コピーできます p l c x コントロールパネルのトップアップマイファームをクリックしてファームウォレットのアドレスをコピーするだけですアドレスをコピーしたら取引上のバランスセクションに移動しウィスドロール p l c x の順に選択してくださいアドレス行にコピーしたファームのアドレスを貼り付けてくださいファームに送りたい金額を入力してください 送金を確認し取引所がトランザクションを処理するのを待ちますトランザクションが処理されるとファームでコントラクトを結ぶことができますスマートコントラクトの締結はミンティングを開始するための最後のステップです作業をするにはアクティブなミンティングのライセンスマクスロードを決定しますともちろんコインが必要ですではスマートコントラクトを締結するにはアルティマファームアプリを開きます PLCUX ファームを選択しますメイン画面で g e t Profit ボタンをクリックしましょう。条件に同意し、スライダーを右にスワイプする必要がある画面が開きます。このステップでは、PLCUC ファームの残高にガス取引の支払いに十分な PLCUC コインが必要だと注意してください。 BLCUX ネットワークでは全てのトランザクションに対してガスが課金されますが、ガスはサービストランザクションには提供されません。エンジンのガソリンのようにガスはネットワークの燃料です。現在、ガス手数量は 1% ですが、0.0002BLCUC 以上です。スマートコントラクトの締結を確認するためにスワイプしてください。 成功画面にスマートコントラクトが締結されたというメッセージが表示されます。得られた利益は自分の裁量で引き出して使用することができます。ご不明な点がございましたら、ヘルプセンターで PLC アルティマを使用するための詳細な手順をご覧ください。